確かに。顔面にカラーペンで色を塗る。<笑>あの縞々模様にしたりとか、あいいその斑馬みたいなゼブラにしたりとかそういう人もいる。はい。じゃあ心の黒さを表してる気がする、えー、片面だけに。もう片面はね。銅箔つけるか、ね。やけどしない、ねね、そうそうそう暴れるからね。気をつけてほし、はい。マジ銅の酸化物って。 そのここでできる三角の皮って透明なんだよだプリズムと同じことが起こるのね、うん、結構シャボン玉の表面と同じことが起こるからカラックに入れるわけんその和紙の上にさ っ, きのさっきそこ和紙の中だねくっついちゃったな、はい、熱い熱い熱い熱いいいねこれめっちゃ綺麗じゃ ん, じゃんいやちょっと焼きすぎたこれ本当ですか 焼きすぎるとるすとはい、スリート灰色な、抑え込むいはい、じゃあ、で、色をつけて、ない方に、のりをつけると。ね、スプレー、そうだね、シュシュはい、オッケー。ちょっと、ちょっと、なじりすぎたかもしれない。オッケー、よっしゃ、いや。和紙で押さえておいた、銅箔。その、そう、銅箔を、そっと開けて。でね、何枚か取りたいので、端っこの方から押さえ。これ、のりがついてたの、どっち。 今こうついてるんで、じゃあそこで合わせて、うん、これ大事なとこだよね。ツンツ ン, ツンツンツンツンと、うん、まああとは余分の破らないようにね。はい。ちょんちょんちょんってつ指でツンツンツンってやって、もうピンセットいらないね。広げて、でまあギリギリのところにこっちのね、動画が余ったら使い直し使いたいのでギリギリのところで、ね、そ, うそうそういう意味です。 ただしそ う, そう伝わった伝わったそう い, い、ね、そう意味ねあとはハサミを切っ て, てっギリギリのところ切って余った銅箔はまた後で補修用に使いたいの で, でバーフィルを剥がしてそうで銅箔をあまり無駄に使わないところスペースを狙って<笑>ああやべふ。べ静電気 急に来ました、ね。はい。あ, あ、だめだ。じゃあ、次の人はそこから反省で。はい。これいいよね。はい。それでハサミかそ。それで、この段階で切っちゃえばいいんだね、一緒にね。あ、そしたら。そ う, すそう。俺なら、こっち先に切るな。どっちですか。こっち側、先に落とす。あ、こっちですか。そうそうそう。で、はい、ちょっとこれを。で、これ避けて、後で使うでしょ避けておいて、はい。そういうことです。 はい、こっちをあと攻めればいいんだねきれ、はい綺麗に、まあ、和紙はもういらないって考え方もあるし葉っぱの形に大体合わせて切っていくんですねそういうこと切り終わりました、はい、してひっくり返すとその取ってああ少し隙間が空いてんのないしまってんのねがじゃそれをさっき余った銅箔で埋めて 多分ね、ピンセットはもうさ、のりが先 っ,、うん、っスプレーをかけたってことは、もうのりついてるってことだから。使わない方がいいってい う, ふうな。ちょっとさっちょっ少しそこら辺が甘いかな。ああはい。いい感じだ、ね。<笑>どうでもない、どうでもいいってやつ。はい、じゃあ、はい、どうだけに。はい。どうじゃない。はい、色が。でもメタルだよね。<笑>どうだ。こう終わりかな、ね。こ納得したところでいいよ。もう はいここにはいそしてそまあ、どっちを頭にするかそんなにこだわらなくてよく考えたらいいかなこっちでどっちで も, でちでもいいそれを裏表ないので葉、うん、脈の方見えてもいいしメタの方見えてもいいしね、まあ、ここまで来るよねそしてあとはラミネーターをかけるねはいラミネーターかけますどっちか先頭はい 重ななららいいように入れますで下に出来上がったものちょっと並べて。 やり方をね、教えてもらってなぞるやったやすいけど、これを最初やり方を確立するのは大変だよね。具は出来上がりね。ちょっと何枚か。じゃあこれかうん、どんな感じちょっと光ったりもするけど、うん、何枚かピックアップで。このとこも綺麗なんですけど。あ、これ綺麗、丁寧に作ったんすね、うん。これ絶対大したもんだよね、うんう。うん。いいね。これも4色であって。 <笑>えー、頑張ったね。いい感じっすよ。よみのところがこう色塗ったのがこう斜めから見るとそこが浮き出て見えるんだよね。よみがちょっとほらほらほら青いのがねこう横にするといい、ね、そこがいいかなと思ってんだけどね。うん、これもこうやって逆に凹んで見えるす。そ う, そうそう。あこれはいい感じだ、ね。逆のパターン。考えたねこれね。塗らないパターン。ーいいよ。売り物になりそうだよ。<笑>いい感じに<笑><笑><笑> あの、別に三角被膜であんまりこう見えなくても、それはそれでいいかなっていうな。うん、控え直し。渡り具合大丈夫。十分十分十分。